こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書「レーズン酵母編」が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんにお教えしたパンの中からエリスぐりのパンを皆さんにご紹介していきますはいでは作り始めていきましょう水分ですねレーズン酵母お水コントレックスはタッパーの中ミスドールイーグルお塩はビニールの中にかかっていきます ビニールなのかを、ね、よく混ぜてもらってからタッパーの中にある水分の方に入れていきましょうボウルでミキシングする場合は粉類をボウルに入れてもいいんですけれどもタッパーでミキシングする場合はタッパー角があるので、ね、お粉先に入れてしまいますと角のところにお粉が残ってしまいますのでお水をタッパーに入れて粉類を後から注ぐようにしていきましょう。 それでもね、角のところにね、お粉がね、たまりがちですのでね、しっかり混ぜていってあげてください。一度ね、持ち上げたりとかしてね、残ってないか確認していきます。はい、粉気がなくなったら、生地を伸ばすという作業をしていきます。ゆっくりね、持ち上げて、二つ折りをしていきます。だいたい五六回できればオッケーです。 最初はね、グルテンができてないのでブチブチ切れてしまうと思っていてくださいはい、そしたらタッパーの周りを一度きれいにして20分室温に置いておきます室温なんですけれどもまあ、私たちがね、心地いいという温度だと思っててくださいじゃ蓋をして20分置いておきますはい、20分経ちましたので 1回目のパンチです先ほどと同じように生地を持ち上げて伸ばしていきます1回2回1回目の方がよく伸びていましたよね3回4回もう1回できるかな、うん、もうほとんど伸びなくなりましたね 1回目のパンチは5、6回やりましょうこうすることによってね、グルテンが強くなりますはい、またね、タッパーの蓋を閉めて20分置いておきましょうはい、20分後です2回目のパンチをしていきます生地の状態が変わったのをね、感じながら伸ばしていきますすんごく伸びるようになりましたよね1回目のパンチの時よりも生地がね伸びるようになってるんですね ただ1回目しっかり伸ばすと2回目伸びにくくなりますはい4回目ですはいそしたらこのあと発酵に入ります発酵の状態が目で見てわかるように生地を平らにしておきましょう輪ゴムでね今のね生地の大きさをわかるようにしておいてもらってもいいと思います カッパーに蓋をして、今このくらいなんですけれども、だいたい2倍ぐらいになるまで発酵させましょう。はい、生地が2倍ぐらいになりましたので、これで冷蔵庫に入れていきます。室温と冷蔵庫に入れておく時間合わせて17時間以上です。はい、17時間経ちました。だいたい 2.2 倍ぐらいになっています。冷凍をしていきます。 まず生地の表面に打ち粉。まあ私はリスドールを使っています。ベたつかないようにまんべんなくまぶしてあげたらカードでタッパーと生地の間に隙間を作ってあげます。そしたらタッパーをひっくり返していきましょう。自然に落ちるのを待っていきますよ。タッパーに生地が残ってたら取っていきましょう。はい、こちら3分割です。 1個 125g 個に分割ししていきましょうすごいねベタつく生地ですので内粉のついているところを触ってあげるようにしてくださいね、はい、大きさが違った場合はカットして移動させていきますなるべく 125g ずつにしてほしいんですけれどもまあ 5g ずつのぐらいのね差はいいですよそこまでね気にしないでね楽しく作っていきましょう はい、そうしましたらプレ整形していきます。手前からゆるくくるくるくるって巻いて、巻き終わりを下にしておきます。はい、同じようにやっていきます。ベタつきますよね。はい、この状態で十分室温に置いておきます。このままでいいです。 ペーを用意しておきましょう手前をですね2センチ幅でくるりとふた巻きしてください私のキャンバス地は硬いので両サイドをクリップで留めておきますはい、じゃあね10分経ちましたので整形していきます打ち粉をして全体的にね打ち粉をまぶしていきます 少しね、生地を引っ張ってあげると伸びてきますので伸びましたらウインナーをのせていきましょう。2本乗せていきます、短い、ね、ウインナーの人は3本乗せましょうか。で、向こう側から生地を持ってきて合わせ目のところでね、しっかり閉じていきます。で、軽く転がしてちょっとねべたつくようだったら打ち粉するといいですね。キャンバス地に、ね、乗せるときにね、打ち粉、少しついてた方がいいので。はい 両サイドをしっかりつまんで、先ほど用意しておいたキャンバス地の上に載せていきます。で、一度山を作っていきます。はい、二本目で打ちこしていきます。その上に生地を載せて全体的にね打ち粉をまぶしていきます。はい、ちょっとね叩きながら引っ張ってあげる伸びますので伸ばしてあげたら。 ウインナーを2本乗せていきますで向こう側から生地を持ってきて合わせ目をしっかり閉じますこの時にね、マスタードとか乗せてあげても美味しそうですよねはい、ベタつくのでね、気をつけてくださいねあと生地、ウインナーが2本出るのでねじれやすいのでね、ねじらないように気をつけていきましょうはい、一度閉じ目を真上にします 同じようにキャンバス地に乗せていきましょうはい、山を作ります最後の1本ですね打ち粉をして肘を置いてあげたらまんべんなく打ち粉をつけて端っこまでつけてあげるといいですねはい、少し伸ばしてあげましたらウインナーを乗せていきましょう 閉じていきますはい、軽く転がして形を整えた両サイドをつまんでキャンバス地の上に乗せていきますはい、この後35度で30分発酵させていきますオーブンに余熱を入れておきましょう最高温度で余熱を入れていってください天板をね入れるのを忘れないようにしてくださいね はい、30分経ちましたピンを外して生地をオーブンシートに移していきますちょっと曲がってますねくっついてる大丈夫かな取れるかな 隙間開けますよ、生地同士を。くっついてるので、一度転がして、元に戻してから。生地取り板にね、乗せていきます。はい、キャンバス地邪魔なので、片付けてあげましょう。打ち粉をしていきます。私はリスドール使っています。 かけすぎないように気をつけてくださいねはい、クープを四本入れていきますこれね、ハサミで切っちゃってもいいですのでね入れにくい人はですねはい、焼いていきますまずですね最高温度で五分焼いていきます上にオーブンシートをかぶせていますオーブンシートが飛ばないように 磁石で止めてあげて、スチームを入れていきます。私は石を温めてますので、石に向かって 50cc の熱湯、電気オーブンの人は5分入れていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに、通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介してない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、 よりわかりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ詳しいことは概要欄に載せていますのでぜひご覧くださいはい5分経ちましたので磁石とペーパーを外しますその後ね2 3 0度に温度を下げて8分焼いていきましょうはい焼き上がりました こんな感じでね焼き上がりましたはいじゃあカットしてみますね3ンチから4ンチぐらいにねカットしてもらって食べてもらってもいいですねホットドッグみたいにねもぐもぐ食べてもらってもいいかと思います断面はこんな感じですふかふかなんですよ日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工房編に載ってますので詳しくはそちらをご覧ください是非皆さんも作ってみてくださいねではまた